愚か者のたわごとと本来であれば切り捨てて叱るべきだとは思いますが、やはりこの発言は放ってはおけません。どうも、政治いろいろの学部です。立憲民主党、北海道七区総支部長、弁護士の 篠田直子氏のツイートが話題を読んでいるようです。篠田氏のツイートを引用します。世界的に見れば日本は過去には今のロシアのように加害者であったし今はいわゆる善化者です。その国が日本も侵略されたらと被害者的立場で過去の侵略者に逆戻りするかのような軍事力増強や 核武装を今、声高に主張することは方向が違う。憲法9条を世界に広めることこそが日本の役割です。とのことです。言うのこと書いて善果者とは、開いた口が塞がらないとはまさにこのことでしょう。本来であれば、こんな愚劣なたわごとは無視を決め込むのが一番とは思いますが、 ちょっと無視する気持ちにはなれないですね。まず、篠田氏は、世界的に見れば、日本は過去には、今のロシアのように、加害者であったと言っています。ロシアのように、加害者であったとはいつの時代のことを言っているんでしょうね。明治維新以降、近代国家が成立してから、日本が関与した対外戦争は、 日清日露戦争第一次世界大戦第二次世界大戦です日清戦争時世界は帝国主義の嵐が吹き荒れていました帝国主義とは一つの国家または民族が自国の利益領土勢力の拡大を目指して政治的経済的軍事的に 他国や他民族を侵略、支配、抑圧し、強大な国家を作ろうとする運動、思想、政策であると定義づけられます。これが良いか悪いかという話ではなく、そうすることが当たり前の世界だったわけです。今の時代の風潮、常識をもって、帝国主義の時代の風潮、常識、 正義を語ろうとするあたり、篠田氏の何とも言えない歴史観の浅さを垣間見ることができます。明治27年8月1日、日本では明治天皇によって、新国に対する宣戦線の招徴が出され、8月5日には新国側も皇書所定による日本に対する宣戦布告がなされています。 これは国際法上の通令、慣例に従った行為であり、この宣戦線布告をもって、両国は戦争状態に突入、今でいう戦時国際法に則 っ, って、抗戦を開始することになります。ここに加害者も被害者も存在しません。続く日露戦争も同じです。日露両国は、 明治37年に相互に戦線を布告。戦争状態に入りますが、これも国際法上の通令、慣例に従った行為です。ちなみに、日清戦争時に、高称合事件という事件が起きています。新国兵 1,100 人、大砲14門を輸送中だった英国商船を、日本軍艦何羽が 撃沈したという事件ですこの結果、英国世論は激高しますが、何は艦長、東郷平八郎の処置が、すべて国際法を完璧に遵守したものだとわかると、一気に沈静化します。これは国際法上に則っているので、加害者ではないという明確すぎる証拠です。篠田氏は、この交渉後事件も知らないのではないでしょうか。 第一次、第二次世界大戦も同様です。第二次世界大戦時は、アメリカに対する戦線布告の手続きが遅れ、戦線布告前に真珠湾攻撃を実施してしまうという失態があったとはいえ、加害者とまで断じ切れるかというと、甚ははだ疑問です。ここで言いたいのは、戦争は良いことだということではありません。 戦争を美化するつもりも毛とうありません。帝国主義の時代と現代は違うという当たり前のこと、そして国際法に則 っ, っている場合に加害者も何もないということです。もし日本が加害者だというのであれば、アヘン戦争を起こした英国はどうなのでしょう。北米先住民を駆逐したアメリカはどうなのでしょう。 物事の一面だけを自分の都合の良いように切り取り、日本だけを故意に貶めるような篠田氏の発言は、やはり見過ごすわけにはいきません。続いて篠田氏は日本のことを、今はいわゆる善化者ですと断じています。篠田氏の理論によれば、加害者だったのだから善化者だと言いたいんでしょうね。そもそも日本は、 加害者でも何でもないのですから、前科者にも当たらないのですが、一応反論しておきましょう。当時の時代背景や、やむにやまれの事情によって不幸な戦争に突入、多くの人命を失ったことは、痛恨時であることは間違いありません。そして太平洋戦争の結果、日本が無条件降伏したことも事実です。篠田氏は 弁護士ですので、当然、アムステイ条項というものがあることはご存知かと思います。もし知らなかったとしたら、弁護士失格ですからね。アムステイ条項とは、国際法上の慣習であり、講和条約が発効して、国家間の戦争状態が終結すれば、敵国による先犯裁判の判決は効力を失い、 服役中の戦犯は釈放されることとされていますこの条項で重要なのは、講和条約が発効して国家間の戦争状態が終結すればと定義されていることです。これは裏返して言うと、国際法では伝統的に戦争それ自体は合法的制度とされているということができます。日本はいわゆる テロ行為などの国際法上違法な戦争を果たして行ったのでしょうか私が知る限りないと思われます。日本が行ったのは国際法上合法な戦争です。合法な行為を行った者が前科者と呼ばれるなど聞いたことがありません。アムステイ条項は戦争犯罪人、いわゆる戦争の手段、 方法を規律する公選法規に違反したものに対する免除の条項です。個人に対する国際法上の代謝と言い換えてもいいでしょう。あくまで個人に対するものであり、国家そのものに対するものではないとも見えますが、国家というものが個人の連合体であり、そしてその個人に対して代謝が出されるということは、国家そのものに 戦争という行為を犯した善果者という理屈も成り立つとは思えません。仮にも弁護士を名乗るのであれば論理的に物事を語ってほしいものです。そして篠田氏は、日本も侵略されたらと被害者的立場で過去の侵略者に逆戻りするかのような軍事力増強や核武装を今声高に主張することは方向が違うと述べています。 の出氏はおそらく、国際政治というものに全く無縁のただの弁護士でしょうから、想像もつかないのだと推測しますが、世界には抑止力というものが存在するのです。軍事力増強が即侵略につながるというこの短絡的な思考回路には呆れてものも言えません。日本が整備を急いでいるのは、抑止力としての軍事力増強です。 ウクライナを礼儀取るのは少々不謹慎かもしれませんが、ウクライナが軍事侵攻の受け身にあった理由の一つとして、抑止力としての軍事力が不足していたという側面は否めません。現実を冷徹すぎるほど冷徹な視線で見ることが要求される政治家がこのような低堕落では。そして最後に、篠田氏は憲法9条を 世界に広めることこそが日本の役割ですと述べています。まあ、お題目は立派ですよ。ですが、これを日本語で日本国内のツイッターで述べることに何の意味があるのでしょうか。ものすごく不思議なんですが、憲法9条を世界にと言い続けている人々で、本当に世界に行って憲法9条の理念を説明した人っているんでしょうかね。例えば、 国連の演説などで、このテーマを話題にして話した人って誰かいるんでしょうか過分にして私は知りませんが、こういう人がいたよというのをご存知な方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います。ちなみに、こういう球条教の方々は、とあるごとに憲法9条を世界に広めようと言っていますが、日本国憲法が発足してから、 すでに70年が過ぎているというのに、一向に世界に広まらないのは一体どういうわけなんでしょうか。憲法9条を信奉する人々の宣伝が足りないのではないでしょうか。日本のツイッターに日本語でつぶやく時間があったら、今すぐにでもウクライナに飛んで、憲法9条をと訴えたらどうなんでしょうか。仮にも弁護士を名乗り、そして